受け止め方は人それぞれいろいろな意見はあって当然という気もしますどうも政治いろいろの学部です昨今のウクライナ情勢を受け学者教授といった人々やさまざまなコメンテーターがいろいろな意見を出していますその中から 意見を二つご紹介します。まずは中国新聞の記事を引用します。ロシアの核兵器威嚇が国際社会の反発を買う中、被爆国日本でアメリカとの核共有政策の議論を求める声が出ている。どのような政策なのか。国税の比較三原則が崩れるとどんなリスクがあるのか。 安全保障に詳しい明海大外国語学部の小谷哲夫教授に聞いた。いわゆる各共有政策は北大西洋条約機構 NATO に加盟するトルコ、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダの5カ国が採用している。東西冷戦下の1950年代以降に形作られ、 アメリカの核弾頭計100発程度をそれぞれの自国基地で受け入れているとされる。有事にはアメリカの同意を得て戦闘機などに搭載する仕組みだ。日本の場合はどうか。領土内への核兵器配備は比較三原則で持たず作らずと並ぶ持ち込ませずにまず抵触する。唯一の戦争被爆国だ。 国民も容認しないのではないか。安倍晋三元首相や日本維新の会は核共有が日本の安全を高めることにつながると考えているようだが、実際にはその逆だ。頼みのアメリカの疑念を招くかもしれない。我が国は核の傘に安全保障を委ねる。その日本が核共有を求めることをアメリカがどう受け取るか。 万一の際、核で守らないと思っているのか信用されていないのではないか海の向こうでそんな声が出ても不思議ではない。緊張関係にある中国や北朝鮮が日本に置かれた核兵器を先制攻撃の標的にする恐れもある。防衛力強化どころかデメリットの方が圧倒的に大きい。 日本が今歩むべき道は自衛隊装備などの通常防衛力を高め、日米一体の抑止力を強化することではないか。とのことです。明海大学の小谷教授は、核を持つことで抑止力が増えるわけではなく、むしろデメリットが大きいという意見をお持ちのようですね。核保有は抑止力につながらず、 デメリットが大きいというのであれば、なぜ核拡散防止という協定がありながら核兵器の根絶につながらないのでしょうか。良い悪いは別として、それは取りも直さず核が抑止力として効果があるからではないでしょうか。小谷教授の言い分を平たく言うと、核を持たずアメリカ軍の力を借りろということになるかと思います。 トランプ前大統領が地獄のことは地獄で守れと訴えた世界の潮流とは真逆の方向に向かおうとしているわけですし、第一、頼れといった先のアメリカ軍は核を保有しているんですけどね。そのあたりはどういう整合性をつけようとしているんでしょうかアメリカ軍を頼るとは、イコール、アメリカ軍が持っている核を頼るということとは違うのでしょうか では、これに対する反対意見の方を見てみましょう。こちらは産経新聞の記事になります。長州正論講話会の第40回講演会が13日、山口県下関市の市障害学習プラザで開かれ、京林大学名誉教授の田保忠江氏が、ロシアによるウクライナ侵攻などで、 国迷を極める国際情勢について講演した。田久保氏はプーチンロシア大統領が旧ソ連崩壊を悲劇だったとの認識を示していたことに触れ、侵攻はロシアの帝国主義的な性格の発露だとした上で、中国の夢として新朝時代の半島を取り戻そうとする習近平国家主席と同じだと指摘した。また、 軍事への危機が強かったドイツでさえ自分の身に危機が迫ると立ち上がった。これに対し日本は眠っているようなものだ。外交防衛政策をアメリカに依存し自分で決めてこなかった未熟さがあると政府のウクライナ問題への対応を批判。日本は今のままでは今後の米中対立で生きる道がなくなると訴えた。講演会は 新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で開催した。とのことです。記事の中でも触れていますが、ドイツはロシアによるウクライナ侵攻を受け、国防費を GDP 比で 2% 以上へと大幅に引き上げる方針を表明しています。ドイツは第二次世界大戦の記憶からか、日本同様軍事への危機が 強い国だったのですがそうも言ってられないということにようやく気づいた感がありますねロシアや中国といったならずもの国家に対して言葉は無力自分の身を守るには強くなるしかないという方向に転換したのだと思います本記事において京林大学名誉教授拓保氏は自分の身は自分で守るしかないという趣旨のことを述べておられ 各保有については一言も言ってはおられません。明海大学小谷教授の意見、そして京林大学田久保名誉教授の意見、どちらにも共通して言えることは、防衛力を高めようということであり、その手法について小谷教授は、アメリカ軍を頼れと言 い, い、田久保教授は自分の身は自分で守るしかないと述べておられるわけです。 今の情勢下において一体どちらが正しいかは言うまでもないでしょう。日本の周りには残念ながら中国や北朝鮮といったならずもの国家が存在し、韓国のように後輩定かならぬコウモリ国家も存在します。日米安保条約が存在しているとはいえ、アメリカも欧州と太平洋で二正面作戦を強いられたら 苦戦は免れません日本にもやはりそれなりの防衛力は必要ですし、もっと言えば相手に攻めようと思わせないくらいの抑止力は当然必要です。戦争は悪。これは紛れもない真実です。ですから、いかにして戦争を起こさせないかが重要なのです。核保有はその答えの一つであり、そして、核保有はその答えの一つであり、 一番効果の大きい抑止力でであることもまた事実です今回のロシアによるウクライナ侵攻は日本人にとって非常に大きなきっかけとなり得る可能性が大きいです。田久教授がおっしゃられるように日本はアメリカ軍の傘の下で平和を感受しまさしく平和ボケの状態が長く続いていました。 その眠りを覚ますきっかけを作ったのが、トランプ前大統領の自国は自国で守れという方針であり、そして今回のウクライナ情勢なのです。小谷教授、田久保教授、どちらが正しいのかということはまず置いておいて、こういう議論が活発になること自体が大きな意味のあることなのです。どこぞの政治家のように議論をしてはダメだというのが 一番害悪かつ無能極まりない思考停止であり、そういった意味においては役にも立たない政治家よりも民間の方がはるかに真剣に物事を捉え考えているようにも思えますね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。